えー、皆さんこんにちは、カスタムから来ました、昭和ソーランキラリです、えー。元気いっぱい踊りたいと思います。よろしくお願いします。踊り子、会場の皆様にレいします。構え。 y o、no, u r not fun! No. Yo! 会場の皆様に礼